で、えー、まあ、総合課題の課題なんですけども、えー、3から5人のグループを構成して、えー、グループで1つウェブサイトを作る。まあ、欠席などで乗りけた場合はですね、どっかのグループに加えてもらって、分担を分けてもらうしかない。やるべきことですが、まず、えー、グループで企画立案をして、えーまあ、どんなページ、どんなサイトというのを考えます。テーマは任意ですが、テーマに関心が持たないと崩れですので、 全員が、あ、そのそのテーマだったらやってもいいよというのを選んでください。まあ、例えば、えー、学内あるいは学校周辺の変わったところを紹介するとか、おすすめな飲食店の紹介。から、まあ、スポーツ、工業、音楽、エンタメ。みんなが、あ、これだったらやってもいいよというのを選ばないと、その、つまんないものだと普通ですから。デザインは、ここまで CSS やってて、できそうなものを念頭に、配色も進めてみんなで提案して一つの。 一つのデザイン、やっぱり統一しないとバラバラになりますから。選んだ設計は写真を撮っておくとか、あるいはそのサンプルのページを用意しておくとか、あるいは画像でデザインしておくならその画像を共有する。で、選ばれた人はデザイン担当として CSS を作ってメンテナンスしますので、担当ページ数は減らしてもいいです。で、入り口ページ、まあ、ホームページが必要ですが、入り口ページのデザインは他と変えても、 例えば、もう、時間がないので、入り口ページは真っ白で、リンクだけとか、いろいろも構いませんけど。えーまあ、デザインしてもいいです。入り口ページには、必ずグループ全員の氏名、学籍番号を記載してください。えー、入れ方は、まあ、読み取る限りは自由にしてくださいで。設計はですね、入り口ページ、個別ページを含めて、1人当たり2、3ページを担当してください、えー。もっと増やしてもいいですが、あまり多いと大変です。 制作する1ページごとに、えー、メモしに内容をおまかにメモして並べて構成を考える。で今回は小規模なので、えー、サイト構成と設計一緒にやって構いません。で各メモごとに、これは誰が担当するというのを書き込んでおくと。メモを机の上に並べたらね、それをこう写真に撮っておくと、えー、後から見返すことができます。で制作から先は小ぼ作業でそれぞれバラバラにやって大丈夫ですね。 でデザイン担当者さんは、その CSS の中身、スタイル要素の中身を全員にメールで送るとかしてください。そして、えー、制作したページについては、誰か一人が収集担当となって、えー、みんながバラバラに作った HTML 画像をその人が受け取って、その人のパブリック HTML に置いて完成させるというふうにしましょう。でサイトが完成したら、レポートを作成する なお、初版の授業によりサイトが完成しなかったとしても、まあ、やったところまできちんと書いてあれば、それはそれで結構ということにいたします。